火の国は木の葉隠れの里そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉佐助の姿があったひとときこそ安寧を過ごすも復讐の道を歩むため少年は闇へと流れついには兄内葉イタチを制するに至る されど、かの言動は全てが虚実真なる敵は木の葉にあったか細き憎しみの種火はやがて第四次任海大戦の大火へ開かれた大戦の門戦場へ向かうそのさ中、内内サスケは予期せぬ姿を瞳に捉える。 それは現世によみがえりし兄の姿時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻りそしてなすべきことをなしたイタチは光へ消えた俺は お前をずっと愛しているただ一言真実の言葉を弟に残して 水月それに15か探したよ本当。で今さらお前らが俺に何の用だわざわざ俺を探してまでうんそれがそのすごい巻物をオロチマルなアジトで偶然見つけちゃってさ見 て, 見てみてみ な、すごいでしょこれだ全てを知る人間とりあえず会わなければならない奴ができたえ誰オロチマルだはあな何言ってんのオロチマルは君がぶっ倒したじゃんあのしぶとい男のことだあれくらいで消え去るものか15そこの女を連れてきてくれ こいつは兜がさらっていた木の葉のくのチだ寿院にはオロチマルのチャクラが流し込まれているそれを逆に利用してヤツを呼び出すちょちょっと待ってよオロチマルを復活させるなんて危険すぎるって無視かよャ釈法員 <音楽><笑><笑>ね、<音楽><音楽>まさか君たちのハかハ私ハハハハ よしこのままぶったい<笑> いいのか肩ならしだしだねこの程度でいいわそれに戦ってみてわかった以前とは少し違うよ、ね、さてオロチマルあんたにやってもらいたいことがあるそんなこといちいち説明しなくてもいいわ あの子の中でずっと見てたから彼らに会ってどうするつもり俺はあまりに何も知らない奴らに全てを聞くそんなこと知らなくてもいいじゃない君はまだ子供なんだからそうじゃない今はもう子供じゃない 子供ではいいられないそもそもの始まりは何だったのか俺はどうあるべきでありどう行動すべきなのか全てを知り自分で考え答えを出し己の意思と目でなすべきことを見据えたい今のあなた悪くないわね。 いいわ協力してあげるついてきなさい場所はどこだ<笑>あなたもよく知っている場所よさあ行きましょう オノハの…それも内派の神社の地下にこんなとこがあるとはねさて始めるわよ<笑>わ四季風神、ん海その巻物に書かれている術を使うな。 このの面が必要なのこれを使い四季風神の死神を己に憑依させ導き出すそして死神に封印されているものを解放すれば十五助け。水月準備なさいあとは。 十五あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさいそうすればトビがサスケの監視役につけていた舌がそのチャクラにこうして表へ出てくるはず彼らはあの4人を呼び出す生贄となってくれるわ江戸天聖の術 さあ来るわよ全てを知る者たち先代のほ影たちがこれが初代ほ影、忍びの神と謳われた千手柱間の本物かこれは 一体どういうことだ我々を封印していた式封人の術おそらくはそれを説いたのでしょうそしてその後江戸天聖を祖代様どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです貴様また江戸天聖の術かわしの作った術をこうやすやすと今回は 少し事情がありましてね彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです俺はウチハサスケあんた達ほかに聞きたいことがあるなんとサスケか三代目イタチになぜあんなことをもう知っているようじゃなあんたの口から聞いておきたい イタチの全てを同胞を皆抹殺し反乱を止めそれにつながる戦争を一人で食い止め暁にスパイとして入り込んでまで里を守ったわしにお前を里で守ることを条件に 出してなやはりそうか初代おかあんたに聞く里とは何だ忍びとはそもそも何なんだイタチは兄はこの葉に利用されたにもかかわらず命がけて里を守り この葉の忍びであることに誇りを抱いていった己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だこんな状況を作り上げた忍びそれを良しとする忍びとは何だあんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したいこの葉に復讐するのかそれとも 炎波へ復讐だと<咳>それをこのわしが許すとでも扉間指を下ろせ分かったガハハハいやーすまんすまんさて 里についてかもちろん話してやってもよいが血と長くなるぞいいえできれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてくださいどういうことじゃ今は戦争中です内浜だらが復活しこの世の忍びを消すつもりで動いています確かに。<笑> ここから2時の方向何やら強いチャクラを感じる二代目様のおっしゃる通り強烈なチャクラを感じるでもそれ以外にもいくつかこれはそうかこの感じナルトお前も戦っているんだなならば話は後じゃマダラが復活したのなら ここでおとなしくしているわけにもいかんいいえ戦場へ向かいたいなら話を済ませてからですサスケく君が納得しなければあなたたちを使ってこの葉を潰すことになりかねませんよオロチマル貴様オロチマルとやら心配するな分かっておる まずはその子を縛っておるわだかばりを解いてやる方を先としようぞさてではどこから話すべきかのそうよのまず里と忍びについて語るには内派と千住マダラと俺についてからだの<音声>激闘に続く激闘 ま だ, だも俺ももはや限界が近く互いに最後の激突が近いことを悟っていた。 行行くぞ行くぞぞええたらえたさはまだだがが俺守るたみかけって よこがえたらみせてやろう めを支えできないかそれが柱間お前の甘さだ俺は俺たちのいや俺の里を守る。 何があろうとも里を守ることが何より人を忍びを子供を守ることになると俺は信じるたとえそれは友であろうと兄弟であろうと我が子であろうと里にあだなす者は許さんだ本末転倒だなそれが里の闇に。 この時覚悟を決めた今を見守るために耐え忍ぶ覚悟をだ今マダラがどう復活したのかはわからぬが俺は確実に友を殺した里のためにそう里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった 無秩序から秩序を形作りそれを保つための大切な要だった子供たちを守り無駄な争いを避け平和を実現するものだっただがお前の兄イタチが背負ったような闇を生み出してしまったマダラの言ったことは正しかったのかもしれんこの状況を見据えていたのかもしれん この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だそしてそれを良しとした忍びも俺でしかないそして思う忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだとただ何を目標に置くのかで忍びも変わる俺とマダラのように忍びとは 耐え忍ぶ者目標を叶えるために俺にとってそれが里づくりだっただがマダラは別のものを見つけたようださっきオロチマルトやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは具体的にどのようなものかはわからぬが無限つくよみ 里も忍びも国も民も関係ないただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ俺の兄があんた達たが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだならばなおさらここに留まっているわけにはいかん果たして初代おかげの話を聞いて あなたの考えはどうなったかしらやはり刃を木の葉に向けるのかそれとも許せサスケ俺はお前にいつも許せと嘘をつき この手でお前のことをずっと遠ざけてきたお前を巻き込みたくはなかっただが今はこう思うお前が父を母を内派を変えることができたのかもしれないと俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば失敗した俺が。 今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしないだから今度こそ本当のことを少しだけお前は俺のことをずっと許さなくていいだがお前がこれからどうなろうと俺はお前をずっと愛している俺は戦場に行く この里を、イタチを、無にはさせん決まりだでは、早速向かうとしようぞそれがあなたの選んだ道、というわけで、ね。では、見せてもらおうじゃない。内葉さすけ、あなたが起こす、新しき風を。 覚えてるかガキの頃にここで話したことあああの時は正直冗談かと思ったがなひどいやつぞ俺は冗談であんなことを言うような性格ではない<笑>しかしまあ本当におかしなやつだったよお前は子供のために学校を作り兄弟が死なない里を作る だったがうん自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった俺の描いていた夢と同じだっただからこそ俺はお前と共にここにいるだなこの葉隠れの里から今の俺にとって この里は守るべき大切なものとなった<笑>ところで、ほかげ就任の件は考えてくれたか何あれはマジな話だったのかてっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる俺は本気ぞ。ほか役にはお前が敵にこれからは里の長として皆を導いてもらう。 そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだいや待てそういうのは俺らしくないお前の意志は関係ないせいぜい恥ずかしがるがよい、うん、てめえ半分嫌がらせじゃねえか<笑><笑> <笑>ずいぶんと様になってるじゃないかその服もこの服は本来ならお前のものだ俺は今でもお前こそがほ影にふさわしいと思っている違うなことは民主的に決まったことだ民はお前を選んだお前がほ影だまだな この石碑これはチハに代々伝わる石碑解読するには動力が必要な特別な読み物だ今俺が解読できるところまでにこう書いてある一つの神が安定を求め陰と陽に分局した相反する二つは作用し合いん羅万象を得るつまり 相反する2つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っているだが別の捉え方もできるん<笑>まあいい今のお前に話しても無駄なことどういうことだ柱間俺は里を抜けるお前とはここまでだ お な, なぜこの里に誰も味方はいない誰も俺を認めない俺はお前なしではやれないお前の右腕として兄弟として協力してくれいずれ民もお前の良さに気づくその時二代目にとしてお前の後おそらく扉間がお金となるそうなれば ウチはいずれ消されていくそれが分かっていて佐藤出るようウチハの他の者に声をかけたがこれ以上は無理だ俺は里を出ていく俺は別の道を見つけた待て今は皆がお前を誤解しているだけだ現実をどう捉えるかだただ 卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間。お前との戦いを楽しむさ。 本当の夢とは何なのだなぜ 何, 何も教えてくれないおかげさ、ま、何事だ う, うちハマダラがこの葉にそうか戻ってきてくれたかこの葉隠れに謀反先遣隊は全滅第二陣第三陣を送っていますがすでに被害甚大との報告が 住民たちの避難は進めておりますが、いかんせん、マダラの進行を止められませんおかげさま、いかがなさいますかおかげさま何を言ってる何をマダラこの里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜダメだ。分からぬ。お前の考えがもう。 何も思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていたかつての思いはもはや枯れ果てたのかその先に待つ者は絶望だけか果たして言い知れぬ痛みを胸に千住柱間は友へと挑んだ 深淵にただ一寸の希望があることを信じて。 からの眺めは懐かしいぞやっぱサスケかてめえカリンチャクラ幹事さんでまさかと思って脱獄してみりゃよよくもうちを裏切ってくれたな<笑>サスケ<笑>カリン 人質に取られるようじゃ足手まといだてめえ絶対許さねえからなすまなかった そうね、カーリあの髪の色から察するに彼女は渦巻一族のようだの渦巻一族といえば<笑>思い出すな俺の妻も兄者思い出に浸っているところ悪いがそういうのは今度だんうんうんそうであった戦場へと急がねばならなかったないや その前にやるべきことがあるん戦場に向かうのはいいだが本当にこいつらも連れて行っていいのかわしは疑問を持っておるどういうことですか足手まといになるならばおとなしくしていろということだあなたにはそう見えますか私たちがオロチマルとやらお前は まあいい。他のものが問題なのだ。ならば、試してみますか、彼らを。そのつもりだ。うん。ならば、俺も入ろうぞ。戦争前に少し体を動かしておきたい。サルトビー、お前もだ。久方ぶりのスリーマンセルぞ。ああ、わかりました。では。 こちらはサスケ君くんに十五あと水月あなたたちの力を見せてあげなさいええー、な, なんで僕がカリンは援護役戦闘専門はあなたたちでしょうそれでどこで試すのですかまさかここでバカな かつてわしら兄弟が修行場として使っていた場所に移動するなるほど確かにここなら迷惑はかからんなさて今から我ら3人がお前たちの力を確かめるここで力不足と判断されれば能書きはいいさっさと始めろ ちょちょっと挑発はやめてよ<笑>もっともぞ俺たちに時間はないおお月が見当たらぬなかなかの忍びぞ面白い。 い何うい逃げられると思うなうどうなされたの白様いやこうしてスタッ共にに戦入るなかいたからな。りのが出てしまう 個別の合わせしたい よ, ーよ し, ゃし、うん よろしく。<音楽><音楽> ようださーて試してみるかなんかそうなんだけど大えている 力があれば、うん…何を遊んでいる聖遁戦勝破水月やっぱ僕だよね このくらいで十分ぞで結果的にはどうなんだろうまだらも驚くだろうこれほどの強者が戦場に現れればつまり合格ということですかなまあ想像以上だったと認めてやろう<笑>さて 他の者たちを待たせている里に戻ろうぞあーサケー待たせたないえそれで結果はうん問題ないこのメンバーで戦場へと向かうとしようぞほかたちよ いよいよ戦いの時だ佐藤を見守ってきたこの顔岩の上よりしっかりと佐藤を目に焼きつけ戦場へ駆けつけようぞやっと息子に会えるルト今まで父として何もしてあげられなかった分大きなプレゼントを持っていくよ久しぶりの戦争じゃ気を引き締めていかんとなまだな 今度こそ倒す不謹慎だが慣れ親しい友に会えるのは楽しみでもあるないつのようも戦いようだが戦争もこれで最後ぞ行くぞ 時、来たる忍びの世がため仲間と共に戦う者忍びの世がため闇と共に走る者先を見据えし領友がついに辞書教頭の将行くぜさくらちゃんサスケうんおう